お座る。かけ足をしよう。願いをチップに。つまらん。毎回召喚されるゲストさんとチップをかけて勝負をしていきます。うん、チップが増えれば増えるほど、後々ご褒美として還元されるそうですう。以前やっていたコーナーのポイントがチップになり、うん、現在二勝三敗一引き分けで残り五枚。おかしくない、おかしくない。ね、俺と始めた時はさ、二十枚ぐらいなかったっけ。そうだよね。いっぱい。 出ていいって言うからう、いっぱい書きたら、5枚になっちゃったよ。<笑>そうだね、僕もびっくりですわ。では今日も勝負したいと思います。はーい。頑張ります。ペンネーム、おじさんからいただきました。ありがとう。エミハさん、スバヤさん、こんにちは頑張ってた。こんにちは。そして、スバヤさん、お誕生日おめでとうございます。36ちゃい。すごーい。きーー<笑><笑>昨日はオットの誕生日。おー。 おめでとうございますホットテンション本日は素早さんの誕生日と誕生日が続きますね、うん、そこで今回のお題は欲しいタンプレを当てのゲームです素早さんは今欲しいと思っている誕生日プレゼントを一つ思い浮かべてくださいそしてえみはしさんはリゼの50話にちなんで5回そのプレゼントについてイエスかノーで答えられる質問をしてください質問後えみはしさんがタンプレを当てられれば エミハスさんの勝ち、外せばソバヤさんの勝ちです。あ、ウミガメのスープ的なやつね。ほうほう、嘘はダメ。いやば、それは当たり目じゃん。じゃあまた。じゃあ書いてもらう。プレゼント？コメントだけ見てる。今欲しい？今欲しいもの。もうマヨネーズあげたからね。そうだね。高級マヨネーズあげた。待って待って待って。本当物欲ねんだよな、俺。えー、っとね。そうだよね。この間のステージで物欲ないみたいな話してましたよね。うんうん え、待って待って待って待って待ってえ、もうちょっとこういうの時間先にくれよ、えー、<笑>ほんとよくないのえもういいよじゃあなんか今今、はい、今この瞬間瞬間ビビビビッあーはいわかりました起きた ビ, ビビビッ無理やり立たせたその物欲センサーに何が刺さったのか前の時はいやコメントにもあるんですよ休みが欲しいって言ってたんですよだから私はそれをイメージしながら質問していきますわそれは 実体のあるものですかイエスああものなんだものなんだ実体なんだ一個使った一個使った<笑>それは、うん、みんなで作るものですか<笑>えちょっと待って待って待って待っ え, 違う え, <笑> え, <笑>え<笑>まってまあまあまあ待ってうんうんって待って待って待って待って待って待ってでって待って待 私も関係ありますかノえ、待って待って待って待っ て, 待って<笑>違うじゃんどうすんのあと2個しかないじゃん待 っ, <笑>ってもう本当にやばいじゃんどうしよう、うみんなのコメント見て決めろあそうか<笑>みんなサンキーっつってるそういうことね<笑>そうだ よ, ー, よー、ノかよ何にしようねあまあ、これは結構、奮発したものかもしれない奮発したものそれは、1万円以上しますかイエスうわ 待ってあと一個ね絞りきれない一万円以上のものでしょえそれは食べ物ですかノーやばい食べ物じゃない一万円以上のもの<笑>で、みんなで作るものであたしは携ってない<笑>で、ちょっとみんなで作るはちょっと考えなくていいかも、ね、えーみんなで作るものなし死<笑>に戻りすればっていうな、おい<笑> 俺はうーん1万円以上するんだもんねもうちょっと額変えること10万円聞いていい10万円以上<笑>高い、うん、あれかあれかやっぱやっぱいくわはいせーのえ待って私が言うのか<笑>そうそうあなたが言うのそれじゃあお答えをお願いしますしま 持ち家。<笑>ちょっとまだ早いかな。え？はい。ということで正解はマッサージチェア。引控えめか換メカ。三十万。マッサージチェア百<笑>万ぐらいするやつは百万ぐらいするんだぜあそうだそうなの？そうだよあう。あ、私にとってははした金ですか。違います。私持ち家。人気声優は違いますね。十以上の持ちそうがでも十万円以上、はい。えー、じゃあそれじゃあチップを僕に渡してもらっていいですか。全部全部。 ああこい し, かりました い, いでしょうでもこのね番組のタイトルは「ゼロから始める」ですから<笑>、はい、いいんですここから始めていきましょうは い, はいというわけでこんな感じでリスナーの皆さんからは対決案を募集したいと思います以上「ロゾワール掛けよしよ願いをチップに」のコーナーでしたチャリンチャリン